えー、それでは今回のテーマ募集したメールを読んでいきたいと思います、はいうん、今回のテーマは「このタグ誰の需要があんねんどんなタグ?」ですまあねまあまあ、うんうん、だから狭いタグこそ皆さん求めてるみたいなことはあるんじゃないかなとは思うんですけどねそうですね、うん、確かにそういうのが多かったですは い, はい、はいはい、じゃあ早速紹介していきます、うん、えー、バブ・ミッシェルさんからいただきました「バブミッシェルさんありがとうございますえー、このタグ誰の需要があんねんどんなタグ?向井」向 閲覧済み<笑>劇的にです、ね「いらなめて下いねすが小見風呂さんねサービスですね向かいは私らでこれは欲しいははははははははしはははいはははははははははははははだははははははははははははははははははははははははははははははははははははははいはははははは プレイリスト、ね、プレイリストこ の, 場合のプレイがちょっと意味が深すぎて向かいのプレイリやかましいやかましいよ<笑>えーっとじいさんからいただきましたありがとうございます天向か い, 使用済みいやだからで閲覧と使用で2つ分けないこっちの方が多少減っているかもしれないけどまあまあそうですねあのすごい精鋭たちが揃ってるってことですねそうですね使用したってことは逆に言うと閲覧とほぼ変わらないぞっていうところもあるかもしれな い, <笑>こいつどうやら もう見たら<笑><笑>全部使用し全部なのだっていうのもある<笑>え、お次が深爪がいたいさんからいただきましたありがとうございます向かい合わせ <笑><笑>じゃあそれはどういう意図よどういう意図<笑>両方入ってますね両方ねはいこれ難しいね対面してるのか、うん、対面してるのか向かい合っ合わせてるのか<笑>俺に合わせた作品なんてないですけどね<笑>まあもう俺の壁に近いのかなじゃ、うん、はいえカバヤさんからいただきましたありがとうございます左利きああこれはいらなそう私でもこれおいい発想と思いました、えー、マジですか左利きですよ左利きあのー ページ送りが逆とかあーそういうことかもう完全に左利きの方用にね<笑>はいはいは い, はい、はい、そう か, そうかあそれはいいかもね<笑>それ確かにそれはいいかもねじゃない<笑>作品というよりシステムな感じがしますけど、ね、<笑>はいえー、南蛮トライの薬さんからいただきましたありがとうございます動動物動物もうそれは自然の王国だよね<笑><笑>まあでもありそうですねあの交尾 そう交尾、ね、タグ交尾タグあるかなそれだってエロ漫画でしょエロ漫画の交尾タグせめてさなんか擬人化みたいなのしといてくださいよでも案外これあの本当に動物かける動物作品あったら、うん、一般の人じゃなくてなんか生物学者とか来てそうなろよお、ね、お<笑>、はい、<笑>みたいなこう<笑>ってまあ一個 ね, 一個ね資料として実験的なこととしてね見るのかも<笑>はいえー、ロブスターさんからいただきましたありがとうございます純愛すぎて抜けない あーでもまあこれはありそうじゃない あ, あります純、うん、愛で抜けないとかありますいやだからどっちかというとそれこそ美少女ゲームとかそっち系が多いですからそうですね、うんまあ、そういう方も一定数いらっしゃるのは、はい、だから、はいはい、僕も逆に そ, の、うん う, んうん、そういう純愛的なやつはやっぱりちょっとなんかそのクッといけないみたいな、はい、へえでも美少女ゲームで抜いたんでしょう<笑>そのえ誰に聞いたんですね<笑><笑> かかかどのの情報なのか分かんなん抜いたんで抜いたんでしょじゃないんですよあれはあれはそういうゲームじゃん<笑>というかそんなこんなに言ってたこの単語この単語当たり前みたいに言ってるけど言ってたっけ<笑>はい、はい、え同じくロブスターさんからありがとうございます導入が20ページああこれって多いってことですょ、ね、いや多いってことでしょありありありありあ全然あり全然ありですよ本当に たままにありますよその同人作品とかで も, もう導入きっちりやることによってより感情移入できるみたいな、うんうん、その後何ページあるんでしょうねその後はもう6ページす さ, ま<笑>すさまじい6ページ<笑>魂がこもってるそれはプレイリスト入りますね<笑>いやプレイリスト入れないですよえ小次郎さんからいただきました「ドットエ」 一定すまあすっごい少ないでしょうけどいるかな。そうですね。なんかモザイクなのかキャラなの か, か、ねないいやいや。だいぶ荒いな。<笑>ドット荒いな。うんいいんじゃないでしょうか。えナメロウタケさんからいただきました。あひーバーちゃん。<笑>怖い。えー、でもありますよねあの。 ひおばあちゃんとかがあのタイムスリップものみたいなね若返るやつとかそれは抜けるでしょうそうそうそういやだから違うの<笑>そんな単語そんなに言ってたっけマジで1放送2回ぐらいまでにしとかない<笑>、うんえー、かばやきさんからいただきました、はい、陰謀早抜き大会<笑><笑><笑><いや><笑>そんな単語 思ったよりあったとかなんのかなタグ。ちょっとこれ回答した方がすごい本当に才能あふれてるね、はい。そうですね。素晴らしいパクじゃないの。えー、あたりさんからいただきました。ありがとうございます。中折。ああうわやだ。<笑>えー、それをタグで作ります？いやでもやはりこういうハードルが高めのやつも皆さん興味持って見ますからね。なるほど。一回そのねちょっと闇落ち。 ははいだから俺って闇落ちじゃな い, ですかいそうですね闇落ちです、ね、闇落ちからちゃんと、ねはい、立ち直るところまでみたい、うん、熱いなあ正舘、えー、さんからいただきましたありがとうございますコンドームでバルーンアートシリーズシリーズって何や勝手にシリーズ化すなよあんまりないやろやみつくってどうすんねんって話ははい、えー、最後ですえー、ネオ事務所さんからいただきましたありがとうございます親のセックス。あっもういや。一番嫌 一番嫌。一番嫌だ。った一番嫌です。<笑>悲惨。はい。ドラマだわー。ドラマですか、親のセックス。はい、いやいや、そう、<笑>そりゃ嫌でしょう。そうか、ひいばあちゃんはちょっと夢があったのに。ひいばあちゃんはやっぱ、S. F. ですもん。<笑>やっぱ身近ですもん、親の。親だとちょっと短すぎるかな。はい、うんはい、えー、ちなみに向井さん、良かったのどれがありますか。あやのきです。<笑>